所在不明となっている阿蘇神社の宝塔蛍丸の復元が進められていますが平成28年8月27日阿蘇市の阿蘇神社で刀の焼入れ式が行われました阿蘇神社の宝塔蛍丸は鎌倉時代末に京の名校雷国都市が打った太刀で国の重要文化財に指定されていて 戦後の混乱で所在がわからなくなっています。このため、岐阜県関市の東証福留久幸さんと大分県竹田市の東証航路に久沖さんの2人が今年の2月から制作に取り掛かり、一振り目の蛍丸写しができたため、焼き入れ式を行ったものです。焼き入れ式は夕方から行われ、まず阿蘇神社仮拝殿で神事を行った後。 1メートルほどの刀身を炉に入れて、およそ800度まで熱し、水に入れて冷やしました。焼き入れは刀身の硬さや柔軟性を出す重要な工程とあって、2人は火の加減を調整しながら慎重に行いました。この日は大勢の刀剣ファンが訪れて、火の粉が舞い上がる幻想的な儀式を見物していました。 福留さんらは三振りの蛍丸写しを作り一番出来のいい一振りを来年6月ごろ阿蘇神社に奉納するということです。